はいおはようございますラスカルでございます本日はですねこの店内見てわかる通りですね一蘭さんに来ております一蘭さんといえばさもう誰しもが知ってるでしょう結構ねみんなユーチューバーさんが来るときって替え玉対決とか限界まで替え玉みたいな企画をやってると思うんですけれども今回僕はですねちょっと趣旨を変えまして1万円企画 やっってていこうかなと思っております実は YouTube とかだとこの替え玉メインになってるので知らないメニューとかも皆さん結構あると思うんですよなので今回は1万円企画ではあるんですけれども基本前提としていろんなねメニューを皆様にご紹介しながら美味しいラーメンを食べていこうと思っております ちなみにね今回お邪魔させていただいてるこの原宿店さんではこういった個室もございまして家族とかでね迷惑になるかもとか気になっている方はぜひこの原宿店さんで食べてみてくださいそしたらひとまずラーメン注文しに行きますかということで本日の一発目注文買っていきたいと思いますちょっと本日一発目のこれ1万円入れさせていただいてとまあひとまずは普通に。 これ特製1枚に、まあ、替え玉もいっちゃいますえ贅沢にチャーシューも追加してえご飯もいっちゃいましょうこんだけ買って2050円ということでこれを5回繰り返してやっと1万円達成だねということでまずですね一発目の注文を購入してきましたえ一蘭さんはねこれラーメン頼む際にはオーダー用紙お好みでつけていきますんでまあいっぱ杯目だから特にカスタムはせず これ基本でいきましょうちなみにねこのネギなんだけれども白ネギと青ネギ選べるのよでこれなんか裏技みたいにネットで書いてあるんだけどこの間に丸つけると両方入ってくるらしいですでチャーシューももちろんありで一蘭さんといえばねやっぱあの辛いこの秘伝のタレこれも基本でいっちゃいましょうで麺の硬さも基本で一発目のオーダーはこんな感じでいきましょう全部基本ですね ありがとうございますは い, たますうわららいたしますせんありがとうございますということで1オーダー目のこれラーメンが到着いたしましたいやもうめちゃくちゃ腹減ってるんでねこちら早速いただきたいと思いますいただきますやっぱりひとまずはねこちらのスープっすよねいやうまそう一蘭さん久々に来るなちょっとめちゃめちゃテンション上がるんだけどあうまいなあ あやっぱりいつ来てもさこの味が待ってるからホっとするよね<笑>ちょっと麺、ね、いっちゃいましょうかうまっああ片面ももちろん好きなんだけどしっかりと小麦の香りが出るようにゆで加減は普通の麺が好きかもしれないうん ごご飯、いっいうご飯うんうまんー、秘伝のタレが溶いてくると辛みも加わってうまいわうまっそしたらちょっとそろそろ替え玉頼んでますかいただきますうん 順でですね、一った豆は完食してしまいました。もうさらっといっちゃうねこれ。お待たせいたしましたありがとうございし ま, ます。ありがとうございます。両方入れちゃうけどさ、うん、もうパンパンですね。<笑> こんな感じで、ただいま、完璧に1巡目の注文は完食させていただきました。このままちょっとね、2巡目の注文していきましょう。ただ2巡目の注文、何頼んでいくかね。もうこの辺りからね、ガンガン注文のね、単価を上げていかないとやばいかもしれないんで、まあ今回も、もちろんこれ、 特選系選ばせていただいてもちろん追加チャーシューさらに追加するかでこれ気になってたんだけど煮込み焼豚皿こちらときくらげも追加してで今回もご飯1つ2つで僕の、ね、大好きな海苔追加しちゃいましょうかのりも2枚で追加ネギとこれオスカランの酸味ちょっと頼んだことないんだけどいきましょうでちょっと 飲み物で稼ぎたいのでこれびだねこれも頼んで、はい、今回の注文の合計が3740円と合わせて6000円いかないぐらいかもうちょいっすねはいそしたら今ですね2巡目購入して戻ってまいりましたえ今回ももちろんオーダー用紙にチェックさせていただきますちょっと今回ですねがっつりいこうかなと思いまして味の濃さ濃い味でこっ デリドも超こってり、ニンニクも一応無料のマックスである。 ですねで残りはこんな感じまたねさっきとちょっと違ったパンチのある一杯になると思いますので注文していきましょうかすいませんお願いしますはい、はいね、それにしてもねやっぱり一蘭さん食べたいなって思わせるような仕掛けがもういっぱいありまして今ね僕がいる個室の上にはこんな感じで追加メニューなんかも値段か何かね書いてあるんだけどまあこんなのを見たら頼まずにはいられないよね<笑>でもけっ う1万円ってなると相当贅沢できるなでも今この感じだと6000円いってないぐらいだから下手したら次の注文もっとわがまま注文したら終わりよ<笑>あありがとうございますうわっすごい<笑>ありがとうございますこれめちゃく 超うまそうじゃないこれご飯にかけたら絶対うめえじゃんこのお茶いいじゃんと思って注文したんだけど今現在でいうと250円で500ミリ入ってるのよこの企画的には<笑>コスパ良くないなもう普通に飲んだらめちゃくちゃ安いけどこの企画250円で500ミリは多い<笑>あっすっきりするにはいいでしょちょっといただきます、うん ありがとうございます今回ですね、えー、注文しすぎまして、卓上は完全にパーティー状態でございます。じゃ<笑>あですね、えー、出来たて第2陣もいただきたいと思います。これ、カメラ越しに伝わるかな、あのこってりにすると、これさっきのよりもね、全然この液体油の部分が多くなってるね、でねこれさっき、オスカランの酸味いただいたので、早速ですね、かけちゃいました、めちゃくちゃうまそうな匂いがする。 この酸味がどう効くかよねめちゃうまオスカラらの酸味正直初めて食べたんですけどめっちゃうまいねわあ、うん、うまうんうわ、ま、ちょっとみんな 試したことない人結構実はいると思うんだけどこのオスカラーの試してみてすげえうめえわうんで今回1杯に対してねチャーシュー8枚も追加してますからこんな贅沢食いグリもいけちゃうのよ<笑>うまっ ちょっとこの気になってた焼き豚行ってみます。焼くにいっぱい入ってな。うわうまあ、まあ。まあ、これはライスだわ。甘辛な味付けで、すごいね、ライス進む味付けよね。うん、も う, んうま。これめちゃくちゃ合うな。 汁もったいないんでライスに全部ひと言っちゃおうこの煮豚にはねこれ唐辛子ついてくるんでこの唐辛子もねこれライスにさあどうこれあ絶対うまいよこれは絶対うまいですね、うんうん、やるべきよみんな みんなマジでやるべきんこの丼、うめぇ<笑>贅沢だな<笑>今回ね、注文したこれまあ、追加のネギだったりとかキクラゲも入れちゃいましょう かりとこう具材絡ませて、うわあうまっ、そう。うまっ。ちょっと海苔もいっちゃいますか。<笑>うわあ。<笑>うーん。 やっぱり一蘭さんのラーメンって豚骨系のラーメンなんだけど変に臭みとかも一切ないからこってりしてるんだけれどもなぜかスルスルでけちゃうっていううん今日の一万円企画は楽しいんで終わるわ とということで今ね階段玉が到着いたしましたこちらの替え玉もうわドボンとこれ2杯目でも全然うまそうよ残ったチャーシューもちょっと全部のっけちゃって海苔もいっちゃいましょうで卵と完璧っすね 今回はね、酸味のトッピングとかネギもね追加で注文してますんでこれをね完食しないと値段にはやっぱ入れられないのでスープ簡易しちゃいましょううーんということで、うん、2巡目こんな感じですべてきれいに完食させていただきました続いてね残りの分で 3順目頼んで、きましょうで1巡目、2巡目とね、食券機の方で購入してきたんですけれども、イケランさんにはね、こんな感じで追加シートとかもありまして、ここにはね、書いてないんだけれども、追加シートからラーメンも追加注文できるってことなんで、3巡目はこっちから注文していきましょう。ということでですね、ただいまこんな感じで、わけのわかんない注文をしてみましたよ。 トッピングとかも色々 ×2 とかかかももけるしてますこれでなんとか1万円いくと思いますでねこっちのオーダー用紙もさっきと同様濃い味に超こってりにしております、はい、じゃあごめんなさいちょっと追加をちょっとややこしいんですけど<笑>ごめんなさいごめんなさいということでただいまですね注文が完了いたしました通常ねこちら側から購入する場合は現金対応になるんですけども今回はちょっと撮影で1万円企画ってことなので特別に今 計算しておりません。もしかしたら、このターンで1万円を超えてるかもしれないし、超えてないかもしれません<笑>。食べ終わっても終わってない可能性があるドキドキまあ、あるんだけど、これで、ね、やっていきましょう。ということで、今ね、あのー、3巡目の注文の品が全部届いたんですけど、ちょっとね、見てもらえるこれ。俺 ほぼお祭り状態になりましたねあれ<笑>で、今回この秘伝のタレ追加できるトッピングもお願いしてましてマックスの20なんだけど20倍にするとめっちゃすごいねあ<笑>そしたら早速ですねこちらの方もいただきたいと思いますうわすごいうわすご い, うわーすごいやばいこの秘伝のタレは10倍まで無料で混ぜるんだけど 注文したことないからえ、これどうなんだろう<笑>高赤すぎる<笑>ちょっといただきますこれあうまうんーベースのスープの甘みとこの秘伝のタレの辛みこれがね甘さってすごい食欲が出てくるわ フフフフフフフフフフフフフフフフフ今回もねちょっとお茶とか頼んでるしこの3巡目全部食ったらいい感じにお腹いっぱい飲んると思うんだけどこれで超えてなかったらやべえな<笑> すぐこの一瞬でなくなるね辛みが来てる口に甘い焼き豚皿これがたまんないの、ね、ようんうまいそっかここでトッピング入れないと使い切れねえわうらげえとあこのラーメン今追加ネギもしちゃったし入れのタレ20倍にもしてるからスープ飲み干さなきゃいけないね<笑>結構辛いけどねこれね 熱辛いうんニンニクも入れてとここに来てたけど超こってりにしてるのがあだとなったというかやっぱどんどんねこう重量感があるから満腹感がね増してくるねありがとうございましたこれで全部で5杯でしょで麺も7頭。 全部でそれ腹<笑>いっぱいになるわうん正直に言うよ正直に言うと結構今日の企画は余裕だと思ってたんですよでもねみんな見てあおお腹です おぉ入ってるでしょこれ、ね、だんだんと本格的な大食いになってまいりましたはい、いただます うまそうだねこの辛いスープに焼き豚合わせても美味しいかもしれんうまっ超こってり濃いめで辛くてねこってりもったりしてるスープとの煮豚すげえパンチ力あるわめっちゃうまいいやマジで まさかこんな腹いっぱいになるとは外食で1万円食べるってすごいわ<笑>さすがの大食い YouTuber でも腹パンパンになるね。う ん, ん よ, しよしよしよしよしもうラストスープにゆで卵だけめちゃ腹いっぱい なんとかスープ完食しまはしいそしたら残すところこちらがラストいただきますうんー、えー、ということでた、ま、だ今ですねこんな感じ全て完食いたしましたひとまずですねごちそうさまでしたじゃあすいません 今30枚食べ終わりまして今現在の合計金額をお伺いしてもよろしいですかはいはい1万九9 2 0円920 円, 920円あぶねえ<笑><笑>ということでですね、えー、こんんなな感じでなんとか 本日は1万円企画無事達成することができました今日のね動画を見てくださった皆様実は結構知らないトッピングあるんじゃないかなと思います普段ね頼まれない方でも今回の動画をね見て気になった方はトッピングも含めてですね一番美味しい自分のカスタムをした一蘭さん楽しんでみてくださいということで本日も申し訳ございましたえこの動画が良かと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますのでそちらを概要欄からチェックをしてくださいということで 次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。